冷静になってごめんや気をつけてねはい生まれ変わった世界バージョン 2.0 かうーん見たいけどちょっと怖いかなうん別に今のままでも僕はいいんだよねオーバーダイブ装置があってやがいて僕がいて CTI で好きなだけ研究ができて 前に起きたサクリファイス事件その舞台となったライブハウスに直接ダイブしてもらう今回はバベルを直接叩くはい作戦目標はビッグオーブの破壊バベルの心臓部に存在すると推定されている器官いわばバベルのコアだ了解しましたビッグオーブを失ったバベルは間もなく崩壊するはい 発生直後のバベルであれば成功の可能性があるあくまで可能性だがゼロではないそこにかける失敗したら FBI 支局に続いてここも壊滅だな ハハハデータなんぞクソくらいだ 夜明けになったら地獄の特訓を思い出せあや特訓中に何回気を失った10回くらいから覚えてませんよしその息だお前は少なくとも気を失うベテランだわかりました 啊 <sighs>。 あっ。 嗯 <sighs>。